い創価2021、総始総愛、ご開催、誠に誠に、おめでとうございます、えー、私たちはこの創価が大好きで、もう今日はすごいニコニコ、わくわくで踊っております が, がます、2020、2021のテーマはエール、今、コロナと戦い、頑張る世界中の皆さんに贈ります。 心を込めて踊ります。皆さん手拍子足拍子ご一緒に楽しんでください。よろししくお願いいます。は。 ランブマル2021エール世界へ届け構え <笑>はありがとうございました。